祭りのルーツとなった「成長よさこい」をお楽しみください。 Thank、oh、you. OURRA! 「夜光に波を向けて」「星にお米が湧き袖でる」「こ霞よさこ に, よさこに」 今から30年前カーニバル